ちょっと歴史の勉強を兼ねてですね、ダーチンとプーっていうのと、まあ、ちょっとここにタイトルがあるんですけど、チチンシファンファンォーチーチータシーシェチェンダーツンタイコーマンとかっていう、まあ、そのタイトルで、まあ、ちょっとこの人、これちょっと字幕がないんで、そのちょっと僕もあんまり自信がないんだけど、どれくらいあの僕の聞き取り能力があるかっていう。 こと試すっていう話もあるちょっとこの人も結構そこそこ有名な人らしくてちょっとその昔の古代史のちょっと多分有名な教授なんですよねまだ若いですけどちょっとそれちょっと聞きながらちょっと僕も勉強してみます僕もそこそこ古代史はわかるんで、えー、この人 の, あの説明を聞きながらちょっと勉強古代史の勉強と中国語の再勉強を重ねてちょっとやってみますね。 なかなかチャレンジのことなんですけど。 ディーガーファンホ ー, ー, ー, ーはわかるよ、俺も。要するに、これは漢、あのー、の始皇帝、あ、漢の始皇帝の竜邦、日本語で言うと竜邦ですけど、竜漢なんですけど、竜漢の奥さんの言うと、竜のことですよ、多分そう言います。これは竜祁って言いましたね。 うん、僕もそこそここだしでわかるんでこの辺のもこの行事 の, の言ってることは僕もわかります。 ど, どこ行っちゃったんでしょうかねってそういう話ですね。あれ始皇帝の皇后って誰なんだ確かにちょっと分かんないね。 確かかにないだね俺もわかんない。ここ、ね、これは面白いいねこのテマーマ これはなんかね、ディクテーションみたいな感じになってるね。パンメイヨ。パンメイヨ。ダメシャンショー。ダメシャンショー。ちょっと早いからゆっくりするわ。さすがにね、僕もね、この速度はね、ちょっときつい。まあ一応今できてるけどね、それでもちょっときついから、ちょっと遅くするわ。うん。<笑>ちょっとね、今、わかいや、彼の言ってる意味は分かるんだけど、ね、ディクテーションするのにきついという意味ですよ、ね。<笑> 大家知 道, 我 们, 大家知道我们查考我查考先秦的历史先秦的历史主要是主要是哦史记史记史记史记是终于江山一汉公里司马前开始写马前刚时学史记的时候大概大概是在公元前一百零四年一百零四年这个都啊一百零 104? 104年ってことね。要するに紀元前104年。而ある秦氏皇家。要するにあの始皇帝の家っていう意味ですけど。封の時間は公元前の210年。 つまり、あ、200, 200あの紀元前210年いうことですね。新建建建後。新建築部後。これ年多い 年, 年多点。ちょっと何言ってるのかよく分かんないですけど、まあいいんですよ。やっぱりちょっと歴史の話になってくるんで、いや 何, 何言ってるのか分かってないの内容が分かってないっていうんですね。 这个时间间隔应该说很短很短这个时间间隔应该是很 短, 是很短非常短时间的时即使说秦始皇营秦始皇营嗯秦始皇营政成功地销毁了所有有关皇后的记录但是即使是口耳相传应 该, 也应该也会留下很多关于这个 皇后也是逼毕竟我们说的是一位皇后皇后不是说的一位二奶二奶通常是藏着掖着做地下福人无人可知而皇后是天下之母天下人可以说是无人不知无人不晓秦始皇可以销毁所有的资料但他不可能灭天下人之口所以我觉得第一种说法 そううねつまり要するにあの秦始皇兼本没有皇后っ、ね、つ, つっているわけですからつまり結局のところ始皇帝はあのあこれは僕も知ってるんですけどもあの始皇帝はあのには 妻がいなかったんですよ、うん、一切いなかっったんでですすねそうてこと一切だから一人始皇帝はいなかったっていうかもちろんあの側室っていうかそういうのは多分 い, いたと思うんですけどいわゆる正式な性質っていうのを誰一人取り上げなかったんですねまあこれ実は非常に大問題なんですね。四次 が, いが まあまあその代わりあ の, あのなんだ側室っていう側室だけしかいない状態でまあそれでこう回せて養成これで実は韓国なんかあのやる例えば李氏朝鮮時代なんかそうですけどもあのやっぱり子供を世継ぎを作るっていうのは非常に重要な要するに皇帝としての。 仕事で一番重要なま変な話なんですけど、でも本当なんですね、うん。一番重要な仕事の一つなんですよ。そうしないとだって次。次繋がっていかないわけですから、国がね。だから非常に重要な仕事のはずな。仕事なんだけども。あのこのシっていう国はあのこの？何て言うんですかね？この始皇帝っていうのは国をじ。 国を5回も巡回してるんですねで5回巡回回して5回目で死んじゃったんだけどそれを当時のいたあの氾濫の一番こうはいあの茶を、まあ、日本語で言うと長江っていうんですけどっていうのがずっと黙ったままにいてであの長江が一番こうあのなんてつうのあの言ってみればですね長江っていうのはあの呂布 やデリブウェイっていうのがもともと商人だった人がまああの今のこの始皇帝の父親のい偉人っていうんですけどイーレンっていうんですけどもをまあ発見してあのいわゆる二十人ぐらいいる候補の中でもうまあさ末端ぐらいの要するに一番もうありえないぐらい低いに候補を最終的にまあ 皇帝じゃなくて、まあ、当時はまだ皇帝っていうふうに言ってなくて王西まで押し上げてその息子が最終的にいわゆる陳審ファンになるわけですもんちょっともう非常にありえないような、ね、もう歴史的なドラマ の, のこう展開なんですけど実は長江も実は同じようなあ長岡 も, もう同じようなことをやっててあのえー、っとあのこの。 四皇帝の子供もまあまあ何人かいるわけですね。その中で一番こう自分が扱いやすい子供風背っていうつい次の第二皇帝なんだっけ、ね、人間なんだけど、こういう長愛するんですね。まあ、寵愛っていう、<笑>まあ男は長愛するっていうのはおかしいけど、もともとまあ半分だから、一物分持ってないわけですよ。で、で、そうするとね、長皇っていうのはもうこう、が、っていうのが。